皆さんこんこにちはいかかかがおでですすフロリダからです今日は「ド素人」シリーズハマりましたね「ど素人」シリーズナンバー3番目ヘアカットを自分で素人がしたらどうなるかまあ私自身あまり髪の毛はもう薄くてないんですが脇の辺はやっぱり切らないとモサモサしてますよねそれでなんですがもし素人が。 こういうういバリカンを使っって切ったらどうなるとかまあ失敗すると思うんですがまあ普通だったらこの裸になってやるのが一番いいんですがおっさんの裸なんて見たくないっていう人もかなりいますのでこのままやってみたいと思いますまあ見にくかったら申し訳ないんですがご了承くださいいってみましょうそろえてみましたまずはバリカンクリッパーブラシ串。 バリカンにつけるアタッチメントをあまり短く切いれないようにするセーフティーのガードみたいなものですねガードこういうものを用意してしまましたでまずはナンバー5 どうですかなかなかうまく取るきれいにかれてるんじゃないかと思うんですけどこの辺なんかもまさか1人でジップやったとは思えないぐらいに綺麗になってます。でそういういことで